はい、こんばんばは猫です今日は絶対わかる RME ベイビーフェイスプロ完全入門というタイトルで、えー、解説のパワーポイントをちょっとやっていきたいと思います、えー、ベイビーフェイスプロと歌っていますが Fireface UC など RME 社製のオーディオデバイス全般で使えるテクニックとなりますで目次はこのようになっております 今日は結構長くなってしまうのであの動画公開した後に目次を設定しようと思っていますので2位の場所気になるところチャプター飛んでいただいてもいいですし、えー、最初から見た方が分かるはいいとは思います。でこの動画はですねどういう人をターゲットにしていますかというと、まあ、RME のオーディオインターフェース使っていてまあ このベイビーフェイスで初めて使う方だったりとか、もう結構使ってるんだけれど、まあ、雰囲気で使っていて、なんとなくあまり理解して使えてないというそんな方向けの動画になります。で、この動画を最後まで見ていただきますと、あの全体の仕組みっていうのを大まかに理解できるようになって、公式 YouTube チャンネルにあるあのチップスの動画だったり、 ウェブで上がっている解説記事っていうのが、あ、これはこういう設定をしてるのね、あ、こういう使い方あるんだっていう形で、応用へ広げていただけるようになるかなと思います。それでは早速、えー、っと、最初にですね、3種類のおさらいからさせてください。持っている方はですね、いや、もうこんなの持って使ってから知ってるよっていうところだと思うんですけども、 まずしっかりあの物理的なインターフェースとソフトウェアの内部のところそういったところをですねしっかりあの押さえておくと後で混乱しないで理解を深めることができると信じていますまず背面に2つの XLR 端子の入力があります、まあ、インプットとアウトプット、まあ、ステレオですねで各4チャンネルという格好になります 右側には標準プラグですね。これモノラル入力です。で、LINE とあと楽器とかつなげる、いわゆるハイゼットな、えー、原用になっています。あとヘッドホン出力。えー、標準プラグとミニプラグあります。これは、えー、中で共通になっていて、どちらも同じ音が出ます。左側面は、えー、ここに オプティカル、光ですね。光の入出力がそれぞれあって、ミ d i のブレイクアウトケーブルを挿す端子、そしてパソコンにつなぐ USB 端子です。DC は別売の電源をつなぐことで、USB からの電源ではなくて、まあ、外部給電を受けることもできるようになっています。で、ベイビーフェイスプロなんですが、12イン、12アウトというチャンネル数で歌われてますが、 こうやって振り返ってみると、物理インターフェースって、12個もなんかないように感じますよね。1個、2個、3の4で、えー、光で、まあ、5、6となるんですけれど、まあ、明らかに六個、残りの6個どこ行ったって感じるんですけれども、実はですね、あの、光のオプティカルって、あの、A. という計画がありまして、 この a ダットコンバーターっていうデバイスにですねえ、光ケーブルでつなぎますと、こういう形で物理的に生やすことができるようになります。で、性能としては、まあ、12イン、12アウト使う性能があるんだけれども、物理インターフェースはえ外出しというふうになってると。で、え、それではこれ買わないと使い物にならないのかっていうふうに思うんですけれども、 実際には繋いでなくてもあの仮想インターフェースとして使うことができるので十分に活用することができます。えっと、数えるのは今入力側でやったんですけれども出力側も同じなので割愛します。はい、ここまでで端子の解説をしてきたんですけれども端子の名称についてもしっかりおさらいしていきましょう。 えっと、ここはですね、私最初かなりハマりました。このね、名称。REME のデバイスって、あの、表記がですね、多分歴史的な事情だと思うんですけど、同じ端子のことをいろんな呼び方するんですね。で、これを知らないとちょっと混乱してしまうので、しっかりおさらいというか、えー、紹介したいと思います。まず背面にありました XLR な、 端子のことを、えー、トータルミックス、あとで説明します。えー、管理、えー、ミキサーアプリ、まあ、コントロールアプリですね。トータルミックスでの、えー、名称は AN12 となっています。AN の1と2ですね。で、WDMMME、これはですね、の Windows のサウンドの設定、まあ、右下からあの選ぶアレですね。あと、アプリとかであの デバイスを選ぶと思うんですけれども、これ WDM とか MME とか言います。で、えー、こいつだけですね特別扱いされていて、Windows 上かはスピーカーという名前で見えます。で、アジュですとえっ、ー、とアナログっていう表記になります。で、右側のあの楽器。 とかがつなげるって言ってたあの標準プラグの箇所ですね。これはトータルミックス上ではインストールで3の4になっています。ただし WDM や Azio 上ではアナログ3、4という表記がされています。ちょっとややこしいですね、これ。で、えー、右側の端子、まあ、続きまして、あの、これは アウトプットですね。あの、うーんと、イヤホンつないだりするところですけども、これは pH の 3,4 ってなってます。で、えー、トータルミックス上では pH の 3,4 なんですけども、えー、wdm 上では、えー、アナログの 3,4 ってなってます。ここちょっと分かりにくいですよね。あの、アナログの3と4が2つ出てきちゃったぞって感じますけれども、これって、まあ、 インプットとアウトプットそれぞれ別なので、上はこれ、入力のインプットなんで、アナログインプット34ですね。で、下アナログ34のアウトプットということで、別物と捉えてください。次に光端子です。これは、トータルミックス上では AS12 となります。WDM 上、Windows 上では SPDIF。 それは A.12 の 1, となっています。そして、先ほど拡張コンバーターを使わないと利用できないって言ったんですけれども、つ、え、な、ー、がなくてもあの仮想的に存在すると、あの物理的にはつながってないので音は出せないんですけれども、工術するあの音のミキサーだったり、ルーティングに使える、えー、仮想的な使い方できます。これは a トの3 4 でえー、っとですね上のも光端子なんでえー、っと AS の12とくるので次の A だとは、えー、12で始まらずにここから12の345678というふうにつながるというですねなかなか最初命名、ね、規則どうなってるのっていう感じなんですけども、えー、そういうことになってるという感じです。 で、イヤホンから音出したいときっていうのは、まあ見てもらった通り、アナログの3、4を選択すれば音が出てきます。え、端子の AN とかですね、インストラーとか PHS ってこれ何のこっちゃっていうところなんですけれども、実はですね、略語になっています。RME 社のフォーラムかなんかを検索すると出てくるんですけれども、AN はアナログの略になります。 なので、えっ、ー、と、AN1 にはラジオ上でアナログっていう形で見えるわけですね。あ、ちなみにこの左って書いてあるのは WDM での表記と同じだよっていう意味で書いてます。で、インストラーは、えっ、ー、と、これインストロメンツの略で、まあ楽器って意味ですね。先ほどあのギターがつなげる端子だよっていうお話をしたので、そう覚えるとわかりいいのではないでしょうか。 pH は、えー、とフォンですね。ただし a w d m 上では PH とは書いてなくてアナログの参与になります。で AS はこれがね、えー、とこんなのわかるかいって感じなんですけれども A. の A と SPDIF の S を取って AS と呼んでるようです。 でも、WDM 上では、えー、この表記が逆で、spdif スラッシュ a. だとって書かれてるので、えー、一致しないんですよね。はい。というわけで、これも慣れてしまうとですね、まあ、あの、脳内で勝手に一致するんですけども、慣れないうちはですね、トータルミックスの表記と、WDM、え、で、ー、まあ、あと、あっですね、えー、微妙にバラバラですので、ご注意ください。 次にドライバーとファームウェアの違いについて紹介したいと思います。えー、なかなかね、よく出てくるパソコンの用語ですけれども、えー、RME 社の、えー、製品の中でどう使い分けているかというのを、えー、説明したいと思います。ドライバーとは、えー、パソコン上で Windows だったり Mac の中で動くソフトウェアのことをドライバーと呼んでいます。 よくトータルミックスはどこからインストールするのですかという質問があるのですがトータルミックスもドライバーのうちとして一緒に入っています。なので最新のドライバーを入れれば最新のトータルミックスが入ってくるという形になります。次にファームウェアですね。ファームウェアはオーディオインターフェースの中で動くソフトです。 要するにパソコン側で動くソフトと、えオーディオインターフェース側で動くソフト。で、このファームウェアはですね、FUT、フラッシュアップデートツールの略ですね、とも呼ばれていまして、えこれを使って行います。個人的にはですね、ドライバーの中にそのファームウェアも オートアップデートする仕組み入れてくれればいいのになって思うんですけれどもこの2つはですね RME では別々に配布されていますで国内籍代理店のページからどちらもダウンロードできますで更新はですねあの不定期更新になってましてそんなにポンポンバージョンアップされるものではないんですがたまにですね機能アップデートみたいなものも含まれていたりするので 半年にに度ぐらいいいいい見見行っって、てて最新版ないかなかててみるのいいと思います。もちろんプロフェッショナルな方はね今の環境が絶対安定しているので買いたくないんだっていう方は固定のまま使われる方も多いようですでえー、っと最近ですねちょっと新機能があの入ったので えー、私の解説はあくまでも最新版適用されている前提で、えー、お話しさせていただきます。もしですね、あの製品買ったけど、あ、最新版があるんだっていうのをご存知でない方は、えー、ぜひここのシンタックス国内正規代理店のところから、えー、ドライバーとファームウェアそれぞれアップデートを入れてみてください。 やり方はあの画面の指示に従うだけなので割愛します。それでは、えー、っと、まずここまででですね、前段というところでベイビーフェイスプロの端子、えー、類の説明、名所の説明、ドライバーやファームウェアみたいなところの説明をしてきました。多分ですね、ここから一番あの皆様が気になっていることであろう、えー、トータルミックスについて解説していきたいと思います。 トータルミックスってそもそも何っていうところですね。こちら、えー、説明させていただければと思います。ベイビーフェイスプロを制御するためのコントローラーアプリです。こういうね、ミキサーみたいな画面をしているんですが、えー、コントローラーアプリっていうところが、えー、ポイントになってます、えー。ここで設定した内容はですね、全部、えー オオーーディオインターフェースの中で実行されます要するに、ここのパラメータ1個1個がですね、えー、オーディオインターフェース、ベイビーフェイスプロの中にこう入っていって、えー、実際に音を混ぜたりだとか、えー、パンを振ったりとか、エコをかけたりっていうのは全部ベイビーフェイスプロの中で行われます。そのために、d a ウとか使っててですね、あの v s t プラグインもりもりにして、えーしてえー、ちょっと 環境が不安定な状態になってしまってもですね、オーディオの方はあの安定して動作するというのはこういう仕組みになってるからです。で、実はあのパソコン版以外のアプリも配布されていまして、確か iPad アプリみたいなのがあった気がします。これも、えー、っと、コントローラーアプリっていうところに徹してからですね、iPad 上で音を混ぜたりするわけじゃないっていうところです。 で、主な機能としては、えっ、ー、と、ミキサールーティングの、まあ、設定機能だったり、エフェクト機能だったり、まあ、あと設定した内容を後ですぐに読み出したりできるような、まあ、読み出し、吹き出し機能が備わっています。はい。では、ここからは、ルーティングについて説明していきます。ベイビーフェイスプロはですね、ルーティングしないと音が出ません。 え普通のサウンドデバイスですね。はですね。まあ、ルーティングとかいう概念はあまりなくて、まあ、して、えー、そのデバイスを選択すれば音が出るんですけれども、えー、ベイビーフェイスプロはですね、あの、ルーティングしてあげないとそもそも音が出ないんですよね。これがなかなか初めて使う人だったりすると、まあ、なんか困ると。わからない。なぜか音が出ないというところになってきます。 しっかり理解するとものすごい柔軟にもう組み合わせで何でもできるようになるのでそれがこの RME 社の大きな売りのポイントになっているんですよねで、えー、これどうやって説明していくのがいいのかなと思ったんですけれどもこのようにちょっと解説していくことにしましたまず1番目にメインアウトプットというものを設定いたします次にえー、っと細かいですね えー、ルーティングとは何ぞや、ルーティングはこうなっているんだよみたいな説明をですね、述べる前に、こうやって設定したら音が出るようになるよ。パソコンの、えー、YouTube の再生音とか、えー、普通にパソコンを使ってる音が出るようになるよっていうところを、えー、紹介します。まずは理屈抜きにできるようになるっていうところを紹介して、それから、えー、実際にその設定は何をやっているのか、 音が出るまでの流れだったりそこに出てくる用語だったりっていうのを解説していきますそしてトータルミックスでの扱い方っていうのを紹介していくという段階を踏ませていただきますはいはいうんうん はい、ここからはメインアウトプットの設定をします。メインアウトプットとはですね、何ぞやっていうところなんですけども、トータルミックスを開いて、一番右下側にある、えー、コントロールルームとかですね、ここに微妙にコントロールルームとか書かれてたりするんですけれども、えー、ここをメインアウトプットと呼びます。で メインアウトプットはですね、あの、特別扱いされてるんですね、いろいろ。なぜならば、文字通り、普段聞くアウトプット先、メインのアウトプット先だからです。例えばですね、えっ、ー、と、音楽再生中に、えー、ちょっと、あの、同僚に声をかけられたときに、ディムってボタンを押すと、ボリュームの減額って少し下がって、えー、周りの音を聞きやすくするとか、えー、そういった機能、あと、トークバックって言って、あのー、 録音スタジオ側に話しかける機能とかですね。いろいろあるんですけれども。はい。で、えっ、ー、と、メインって書いてあるから分かる気がします。メインアウトプット。ただしですね、ここメインって書いてないで、pH の34とかあの an の12とかだってる可能性もあります。で、その時はですね、 えっ、ー、と、この辺にですね、ちょっと画面の都合上切っちゃってるんですけども、青色枠にルーティングモードっていうのがあって、ネームズボタンっていうのがあります。ネームズボタンを押すとですね、ここの表示がね、ピコピコと変わるので、えっ、ー、と、もしかしたらそこを押すと、あの、同じような画面になるかもしれません。で、えっ、ー、と、メインアウトプットの設定の仕方は、えー、開いていただきまして、 えー、ここのですね、アサインっていうのがあります。ちょっと図では隠れちゃってますけれども、えー、その中からメインアウトを選択して、えー、スピーカーなら XLR 端子で AN の12を選びます。えー、私はイヤホンなので PH の34を選びました。これで設定は以上になります。次にパソコンの音を出るようにしていきましょう。 まず、Windows のスピーカー設定、要するにタスクトレイの中からえ再生デバイスを選びましょう。こちら、もう何回も発言しているのでくどいかもしれませんけれども、スピーカーなら、えー、XLR のスピーカーですね。は、スピーカーを選択します。イヤホンの場合はアナログの34です。私はアウトプットでアナログの34、まあ、PH の34を選んでいるので、これを選択します。 え次にえ適当にパソコン上から音楽を流してみてください。YouTube とかを開いて、えー、再生すれば OK です。あ、ここ番号はちょっとつな<笑>がっちゃってますけど、連番になってますけど、間違いです。で、次にトータルミックス上のメインアウトプットのところを適当にクリックします。あの、ここのですね、空白ぐらいですね。 はい、えっ、ー、と空いてるところを適当に pH34 のところとかをクリックしていただくとえ色がグレーになります、えー、グレーになるってどういうことっていうとハードウェアアウトプットの an12 とかってちょっと色黒いですよね<笑> an12 とか as12 とかでそれを pH34 をクリックするとそこがグレーになりますそしたらえっ、ー、と a n 1 2とか えっ、ー、と pH34 の、えー、フェーダーをですね真ん中の段2段目のところですえー、これを、えー、と0まで上げてくださいボリュームを 0dB にするって感じですね3段目のところの、えー、真ん中の段になりますでそうすると音楽が流れてると、えー、メーターがピョコピョコ振れると思います そしたら pH34 のボリュームをゆっくりあの一番下からボリュームを上げていってください。そうすると音が出てくるはずです。注意点としましては、フェーダーをいじるとき、ダブルクリックをすると 0dB、つまりまあボリュームマックスですね、の状態になります。えー、なので、 CH34 とかアウトプットのところでうっかりダブルクリックをしてしまうと爆音が流れる危険性がありますのでご注意ください。確か、えー、とトータルミックスのオプションの中をいじるとえダブルクリックで 0dB になる動作は無効にできたような気がします。ちょっと忘れちゃったんですけどゆっくりトラッドドロップしてみてください。はい。 掛、えー、け足になりましたが、えー、これでですねここから先は今どのような設定を自分たちはしていたのかっていう理解をするために内部の解説をしていきたいと思います。 それでは音が出るまでについて簡単に解説していきます。まずですね、左がインプット、右がアウトプットと言っていますが、これは図の説明を言っています。つまり、えっ、ー、と、こちらですね。ここ側がインプットで、ミキサーを挟んで右側がアウトプットという感じですね。で、 えっ、ー、と、原因だったり、あの、ボリュームのフェーダーだったりとか、意外にここ、正確に把握できてない方も結構多いので、今一度、えー、おさらいしていきましょう。まず、えー、入力なんですけれども、えー、マイクがありますよね。マイクとか、まあ、これ、XLR になんか繋がってるというイメージを持っていただければいいと思います。マイクの音は微小なので、えー アンプと呼ばれる、まあ、増幅器ですね、日本語で言うと、えー、信号を大きくする装置に一旦入力しますでここの、えー、音を増幅する、えー、率を変えるのが原因というパラメータになります増幅率を上げれば当然信号が大きくなる信号が大きくなるということは音が大きくなるということです いわゆる音上げは原因を上げすぎて信号がぐちゃぐちゃとなってしまっているのが音割れの原因になります次に上げたボリュームを調整するのがボリュームフェーダーになりますこちらは先ほどアンプで上げた、まあ、プリンアンプですけれども増幅に対してこちらは抵抗です え、理科の授業とかで習ったあれですね。で、これが、まあ、可変抵抗だという風に想像していただくと分かりやすくて、え、0デシベルの時が、抵抗が0だというイメージを持っていただくと分かりやすいのかなと思います。フェーダーをどんどんこう絞っていくとですね、あの、抵抗値が大きくなるので、ボリュームがちっちゃくなるという感じです。 でですね、えっと、その次も、ま、可変抵抗みたいのがあるんですけども、これはパンです。え、入ってきた、えー、マイク入力って、モノラル入力ですよね。なので、左とか右っていうかん概念はないんですけれども、えっと、ここでは、あの、パンが存在して、え、左側に、ま、どれくらい振るかみたいな値がここであります。 でミキサーでゴニョゴニョと音が混ぜられましてアウトプット側に出ていくという感じですで、えっと。ここではですね、モノラル入力を、えっと、ステレオに両方分岐する例を書いていますが、えっと、チャンネルはですね、くっつけてあのステレオにすることができます。えっと、モノラル入力の AN12 って表現は モノラル1番目のチャンネルモノラル2番目のチャンネルをくっつけてステレオモードにすると AN12 というステレオモードになりますなので音楽テープとかですねあの外部のソースをステレオで入力したい時はステレオモードにしてくっつけるという扱い方をするわけですさてトータルミックス上ではこれらの概念がどのように 対応しているか確認していきましょう。右にあります通り、一番上が入力のインプットのチャンネル名になります。ここですね。ちょっとここでは入力ってわかりやすく書いたんですけど、このマイクが AN1 につながっていると思ってください。ファンタム電源のプラス 48V ですけれども、その設定は、 このスパナーマークを開くとですね、この紙がニュインって開くんですけれどもここの 48V を押すとここがオンになるという対応付けになります順番が少し前後してしまいますが音を左右のふうに割合を振るパンは一番上にあります0がセンターですつまりセンターなので左と右均等に音が出ています 次にプリアンプの原因はスパナーマークをした中にありますこの中にありますちょっと間違い操作間違えちゃいましたで次に、えー、原因の次はフェーダーですねフェーダーはボリュームフェーダーですえ下にある時が抵抗値がマックスで音が入らない状態になります 抵抗無限なので、えっ、ー、と、音が出ないっていうことですね。そして、一番下、AN12 となってますが、これがアウトプット先のである、出力先を示しているということになります。こうやって順番に追うと、回路とトータルミックスの画面は、基本的に一致しているということが分かっていただけるかと思います。 さてパソコンの音が出るまでというところを改めて振り返ってみましょう先ほどやったことは、えー、入力チャンネル2番目は入力チャンネルなんですけれどもあの3段の棚の中で真ん中ですね、えー、これをフェーダーを上げて、えー、0にしましたすなわちこれは抵抗の値を0にするということで、えー、音が ボリュームが絞られないようにするということですね。この設定をしました。次に出力チャンネルのフェーダーを上げましたね。これは完全に絞られてたボリュームを少し抵抗を外して音が流れるようにしたという格好です。ですから先ほどの絵に従って音が出てくるということになります。これが最も基本的な考え方になります。 さて、ここからトータルミックス特有のルーティングについて解説していきますえ。どんどん複雑性が増していきますが、基本的なところは今まで説明したことを組み合わせているだけですので、わからなくなってしまったら元に戻ってもう一回復習してみて理解していただけるといいのかなというふうに思います。まず、えトータルミックスを開きますと、 ががつあるとといいうところが特徴的になっています。一番上がハードウェアインプットと呼ばれるところになります。これは文字通りオーディオインターフェースについている入力インターフェースの対応しているチャンネルになります。で、真ん中はプレイバックという インプットになります。こちらはパソコン上から音を鳴らすとき、WDM とか Azure で選択した場合に音が入ってくる場所になります。そして一番下のところがアウトプット、ハードウェアアウトプットになります。インプットに対応してアウトプットですね。物理的に出ていく場所となります。 えっ、ー、と、この説明は、ベ、ま、ビ、あえーフェイスプロの説明書に書いてある通りになります。ちなみになんですが、こうやって、あの、標準では3段になってるんですけれども、えっ、ー、と、この2段目がですね、あの、ここに飛んでく、えー、通路モードというのがあります。あの、そうすると見た目がね、ちょっと変わってしまうんですけれども、えっ、ー、と、 いろんな表示の仕方があるんですよね。あの、見やすさを変えることができる、トータルミックスでは。で、えっ、ー、と、どういうことかと言いますと、え、先ほどもちょっと出てきた、右の青い枠、えー、ルーティングモードと書いてあったり、あの、ルーティングモード、メト、えー、メーターズ、ショーツっていうところがあるんですけれども、ショーの中の左下ですね、あの、ツ ー, ーというのがあります。 2ローというボタンを押すとですね真ん中のプレイバックの棚が矢印に示した通りハードウェアインプットの横につきますこうすると何が嬉しいかというと上の棚はインプット下の棚はアウトプットという関係がま綺麗に表現されるので嬉しいということですこれは好みの問題になりますから2ローモードでもデフォルトの3ーローモードでも使って いいととうことになりりまます動作には影響ありません、えー、慣れてしまうとやっぱりどうしても横に伸びていってしまうのでスリーローモードが便利なのかなと思いますえー、っと先ほどの、まあ、ハードウェアインプットソフトウェアインプットハードウェアアウトプットこれらを、えー、図示するとこのような概念になります ハードウェアインプットにはそれぞれチャンネルがあって、このような回路を形成しています。この図は先ほど見せた図そのままですね。ソフトウェアインプットについても確認しておきましょう。ソフトウェアインプットはハードウェアインプットとほぼ同じです。違う点は物理的な入力ではなくて、あくまでもソフトウェア的なので、アンプで増幅するという概念がありません。 そのため直接原因の制御はなくてボリュームフェーダーだけ存在するという感じですでもほとんどあのものとしては同じという考え方がすることができます間にルーティング用のミキサーを通してここではちょっと20の防線としていますが対象に右側にハードウェアアウトプットがありますこれはもうそれぞれのチャンネルにつながっていて 大体はまあステレオとして使うことが多いので、えー、ステレオ化してくっつけて使うという格好です。ちなみに、ステレオボタンを押すとステレオ化できますという説明を入力のインプットのところで解説しましたが、アウトプットについても同様にステレオモードを切り離してモノラルチャンネルとして扱うこともできます。 これは Azio とかを使って、えー、楽器とかの収録をする際に効果を発揮しますさてここからルーティングの基本概念という点について紹介しますルーティングっていうと何か難しそうに変えられるのですが実は常にもう解説した中でルーティングの設定を行っています やり方はすごく簡単で1番目入力を受けたいアウトプットチャンネルを画面上で選択するそれにそこに対してインプットチャンネルのボリュームフェーダーを変更するこの2点がルーティングを設定するということになりますそしてえこのルーティングは アウトプットチャンネルの数だけインプットのチャンネルのフェーダーの切り替えがあると考えます。つまり、先ほどヘッドホンから音が出るように pH34 を選択しました。これが一番の選択ですね。そして入力を受けたいチャンネルのボリュームを上げるということをやりました。 で、実はあの時は pH の34だから pH の34のボリュームを上げると表現しましたが、当然他のインプットについても同じように調整することが可能です。例えば、a N12 のボリュームとインストールの34、両方ボリュームを上げたとします。そうすると、ここから出てきた音は、 それぞれ合流して合成して音が出てくるという形になりますこのようにここでは pH34 ですが別の設定として aNH に a.7834 等々という形でつながっているというふうに考えますさてほとんど解説してしまったのですが えー、トータルミックス上の画面でどうやるかという点について、えー、解説いたします。えー、まず、間違い探しではないんですが、えー、っと、左と右で、えー、違いが、えー、分かりますでしょうか。ちょっとね、そもそもあの画面のスクリーンショットが小さいのでわからないっていうとこあると思うんですけれども、えー、っと、正解はですね、えー、っと、選択されてるアウトプットチャンネルが違うということです。 えー、左の画面は AN12 が選択されていてグレーになっているのは AN12 で他は、えー、ともっ元ブラックな色ですねで、えー、右側は、えー、フォンの34私はメインアウトプットをヘッドにしているのでここにいますが、えー、ここが選択されていると。でえー先 チャンネルの説明のところでしたんですけれども実はよくよく見てみるとはい AN12 の下にえ出力先が一番下にはくっついて表示されているよってなってますがえ PH34 を選択した時に出力する先なので全て PH34 となっています。ん今の説明一体どういうこと 思思われた方いいると思います。私も正直これは説明していてすごい難しいと思っています。pH34 を出力選択した時は先ほどの1個前の図に戻るとこれですね。つまりここを選択するとそれぞれの pH34 につながるボリュームヘーダーを選択しているということになるので 画面上で全部ここに pH34pH34pH34 PH34 PH34 って並んでるっていう理解をすると分かり良いです。事実、えー、左側は an12 が選択されているということなのでこれも拡大して見てみますとそうです先ほど pH34 ってなってた下の部分は全て an12 になってるというわけです。 このように一見冗長な要するに AN12 が選択されてグレーになってるんだからインプットチャンネルのところここにわざわざ表示しなくてもいいんじゃないかっていうところあるんですけれどもチャンネルをパッパパッとこう設定してる時にですねどこ設定してるかっていうのをあの目を目線を変えずにですねできるというふな設計になっているようです<笑>ところで えっとですね。まあ、ルーティングのやり方は、えー、ミキサービューというので、えー、今解説しているんですけれども、えー、それぞれルーティングの設定がどのようになっているかというのは、えー、それぞれのアウトプットを一個ずつチェックしていって、えー、開いていかないと全容がわからないということがあります。えー、どういうことかと言いますと、 えー、このそれぞれのアウトプットのチャンネルを選択するということはちょうど右の図で言うと、えー、それぞれのページを切り替えるような動作と他なりませんしたがって全体のルーティング構成を理解するためには全部一個ずつ開いていかないといけないわけですこれはなかなか難しいというか問題になることもありますよね 意図してないボリューム設定がされていないかを確認したいのに全て一個ずつ確認え開いていかないといけないわけですこれを解消するえビューがもう一つありますはいミキサービューという名前が付いている通り別のビューがあるんですそれがマトリックスビューですトータルミックス上では単純にマトリックスと言われています マトリックスビューへの切り替えは、左上にあるファンクションの中から選ぶことができます。マトリックスビューは先ほど説明した問題点を解消するためのビューです。欠点としては、その他の設定が一切できなくなることです。ですから、マトリックスビューだけあればいいというわけでもないですし、ミキサービューだけあればいいというわけでもないということになります。 使い方をしっかり押さえて両方とも使いこなせると設定を確実に設定を確実に確認していくこと両方ができますそれではマトリックスビューの見方について、えー、解説いたしますえ縦軸ですねそれぞれ縦軸と横軸がありますそれがえそれぞれエクセルの表面のようになっています 縦軸はオーディオのインプットソースを占めてしています。これでだね。次に横軸はアウトプットの、えー、インターフェース目が出ています。そして、えー、この交点ですね。えー、例えば pH34 とここメインってなってますけれどもメインは、えー メインアウトプットですから私の場合は pH34 になりますけれども000というのが並んでいるという感じです、えー、交互に並んでいるのはステレオだからですねでグレーになっているところは、えー、ミュートになっているということです要するに無限の設定ですねで交点がフェーダーに対応するというわけです これちょっと言葉だけだとね、えっ、ー、と、ど う, うつまりどういうことなのってなってしまうと思うんですけれども、これはあの動画の最後の方で実際にトータルミックスを開いて確認することとしましょう。え実験のやり方としては、理解を進めるための実験のやり方として、ここで適当に値を入力してみましょう。そうすると、え 先ほどのミキサービューに戻った時にフェーダーの位置が対応して変わることが確認できると思います一番手っ取り早いのは、えー、自分が使ってるアウトプットメインアウトプットと同じ、えー、信号名の工程を見つけ出して、えー、フェーダーをいじるかのように値を適当に入力してみることです次に毛色が変わりまして ループバックについて解説したいと思います。ループバックもなかなか初心者殺しだと私は思っています。未だに私も慣れなくて、あれこれってどういうことやってるんだっけとなります。ループバックはポータルミックスを使う上で非常に重要です。ループバックを備えているオーディオンインターフェースは、えー 数多くあるのですがルーティング機能とループバックを組み合わせることでほぼ事実上やりたいことを無限に実現できるということがなっていますまずループバックの定義ですがこれはハードウェアアウトプットに流れてきた音をインプットとしてしまうつまりアウトプット と、まあ、ループさせて戻すというやこれ一体どういうことなのかっていうとあの抽象化して説明するとまるでわからないんですが、えー、ループバックの使いどころ何が便利かっていうところを押さえると、えー、理解ができるように思っています例えばよくある、えー、典型的な例では BGM を流していてその音を録音したいんだよな って思った時ないでしょうか普通だと、えー、サウンドデバイスを選択しているので音を入力側にすることはできないので、えー、録音できないんですけれどもその音をインプットに置き換えられたらいいなっていうのはまさにアウトプットをインプットとし て, して使いたいというシーンになります、えー、図示するとこのようになります、えー、普通ですと アウトトプットを選んでいるのでそのまま音が出てきますがループバックを設定するとえ例えば pH34 のアウトプットの音をそのまま pH34 のインプットと見なすという動きになりますでえ pH34 が2つ出てきちゃうよっていう風なんですがアウトプットの音をインプットに回していると考えるとえ分かりやすいつまり箱は2つあるというわけです 出てきた音をループバックしてこれをダウ o とかで録音してやればパソコン上で再生している音をあたかも、えー、そのまま録音できるということになりますこのあたりは実際に使ってみて動作を確認すると理解が進むと思いますはい、ここで一旦小休憩です 本動画は完全入門というところですが、必ずしも入門が簡単に内容が薄くということはなかなかならないことも多いです。しかし、ここは基礎ですので、これをしっかり抑えられると、他の解説記事を見たときに理解ができるようになっているんじゃないかなと思って、この資料を作っています。さて、ここまでで。 ルーティングの基本についいてて紹介させていたた。だきましたここからはえもう少し具体的な利用シーンだったりトラブルについてえ紹介していきたいと思います。よくある例が録音音しした音が片方しか聞これは内部の動作原理を知っていればそういうことねとなるんですがなかなかこちらも初心者殺しです。 解決方法2つありますので紹介いたします2番目にルーティング機能を生かした BGM と声を吹き込んでいるものを混ぜて録音するといったやり方のルーティングのやり方を説明したいと思います AN1 にコピーを 2 に, にコピーにするモード。ちょっとこれ名称が付いてないんで読み方がわからないんですけども、えー。マイクに録音した音を再生すると片方しか聞こえないというシーン。これに対する解決策になります。なぜそんなことが起きてしまうのかということを、えー、解説いたします。まず、マイクというのはモノラルですよね。つまり、右も左もない単一の音です。 しかし、WDM 録音アプリですね。録音アプリはですね、通常 WDM と呼ばれるドライバーでオープンします。ここでは Azio ではなくて、普通の一般的なソフトを想定した発言となっています。この WDM はアナログの1、2と表記されているように、アナログの1プラス2ですね。 えー、アナログの1プラス2と表記されているようにステレオチャンネル扱いになっていますしたがって、えー、音はステレオで録音されるわけですがこれは AN1 の入力を左側 AN2 の入力を右側として扱うという決まりになっていますですからマイクを接続して普通のアプリでステレオ録音してしまうと AN につないだ場合は左側の方からしか聞こえないですし逆に AN に繋いだ場合は右からしかできない聞こえないそういうファイルが出来上がるわけです解決方法はすごくシンプルで右と左にしか録音されないのであれば両方の左右 L と R に対して同じ音が同じボリュームだけ録音されればいいわけです これをモノラルのステレオ化なんて言ったりします。えー、今までこれに対する解決方法はトータルミックス上ではループバックを使う方法がありましたやり方は簡単でアウトプットの AN12 をステレオモードに選択します、えっと、右の画面はインプットなのでこれ違いますよ アウトプットの AN12 をまずステレオモードにします。要するにくっつけちゃいます。そしてループバックというところにチェックを入れて光らせます。そしてマイクがつながっている AN1 これはモノラルですね。これのパンを0にします。で、ルーティングで AN12 でインプットの AN12 のフェーダーを上げるとでそうするとパンの設定が0になってますから結果的に<笑>、えー、ここの解決方法に示したステレオ化が実現できるというわけですところがまあこれはループバックを使うというところでやや直感的とは言い難いところがありますそこで最近最新のファームウェアでは AN12 の内容を2に展開するという動作をするモードが通過されましたやり方はこれは右の図がそれに対応していますやり方についてはまずインプットの AN12 をステレオモードにしますここですねよいしょ次に ここにあるチェックを入れますこれだけでえ右と左同じ音が入るという格好になります2番はね使えないので、えー、っと1、2をうまく使い分けたいみたいな柔軟性を失うのですが直感性が上がる感じですアウトプットはいじらなくて OK とあの片方しか聞こえないんだけどっていう時この方法を試してみてください 次にトータルミックスを実際に使って BGM とナレーションを録音をする方法について紹介します。これはルーティングの実践編といったところでしょうか。ここまでの解説を全て利用するとこういうことができるようになるよという一例です。なかなかここの記事だけを見ても 最初いきなり理解するのは難しいと思います。私でもうちょっと理解できる自信がなくて、ちょっと解説させていただくので恐縮なのですが、実際に設定してみて、いじってみて理解が深まればいいなと思います。まず、マイクについては、前のページで説明した AN1 のコピー機能でステレオ化してしまいます。音楽プレイヤーですが、BGM を流す音楽プレイヤーは、 アウトプットの先のデバイスとして a.34 を選択することとしましょう。カッコアウトという表記は存在しなくて、私がこの解説を分かりやすいように表記しているものになります。図で示しますと、ここの部分になります。通常ですと、このまま音が出るわけですけれども、 まあ、A.34 は仮想インターフェースというか仮想デバイスなので音は物理的にちょっと出ないんですけれども通常だったら音が出るとよいしょで次に AN12 のアウトプットを AN12 のアウトプットを AN12 ののアウトプットを、A N12、の インとエッとのサン用のインに入力するということをやります。えっ、ー、と、絵に書いてある通りではあります。まず、えー、これがルーティングの設定になりますね。AN12 を選択して、その状態で AN12 の音が入ってくるようにフェーダーを上げます。つまり、フェーダーを上げるということで、ここに音が入ってくるわけですね。 A.34 もは BGM が流れてるチャンネルですからこれを選択してフェーダーを上げることではい AN122 のアウトプットに音が入ってくるわけですそしてループバックが入っていますからこの音は結果的に AN12 のインプットのように扱われると ぐぐちゃぐちちゃゃゃになっちゃったマウスで書いてるんでごめんなさい。うん。で、録音アプリはこの AN12 を録音するように設定しています。ですから、結果的にマイクに入ったステレオ化された音と BGM の音が混ざって、それが録音アプリに入るので BGM へとナレーションを録音する方法となるわけです。ところで、 この画面は先ほどマトリックス表示で表現しきれないというところが設定されています。そうです。イヤホンの pH34 でモニターできるように設定してあります。やり方どうなってるかというと、これも基本的には今説明したものとほとんど同じでして、まず pH34 を選択して、an12 のフェーダーを上げる。よいしょ。 突き抜けちゃった、えー、A だと34のフェーダーを上げるでそうすると結果的に、えー、自分のイヤホンには自分がしゃべった声と BGM の音がイヤホンでモニターできるという格好になりますここで注目したいところは AN12 と p h 3 4は独立したルーティングだったことを覚えていますでしょうか 図で説明すると、ここのページを切り替えているんでしたね。したがって、え録音時に最適な入力の割合と、え自分がモニターでしたい時のえボリュームのバランスっていうのは、異なる設定にできるんですね。例えば、喋っている時に BGM の音がやかましいということであれば、えここのフェーダーを、 半分に例えば設定してあげれば録音の音 BGM はそのまま入っていくんだけれども自分に聞こえるのは音が半分になった状態で聞けるそんな使い方ができるわけですまた応用の仕方として BGM のボリューム調整をするといったこともできますつまり このようにえなってるわけですけれどもえここのフェーダーをえナレーション本格的に始まる前にえ少しボリュームを落としてあげるとえボリューム絞られた音がここに流れてくるわけですから録音アプリからボリュームが小さくなったように聞こえます。はいここまで一通り解説させていただきました。 正直、えー、頭で理解しても、えー、かつですねそこの解説があったとしてもですね実際に扱ってみてみ慣れるままでは難しいと感じます特に私が何で難しいんだろうなぁと考えてみたところやはり入力チャンネルの名前が AN12 とあるけれどインプットとアウトプットが同名であるということ それがまたループバックという機能によってアウトプットがあたかもインプットに変身したりするというところが混乱をきたすなと思っていますこのあたりは手で触ってみたりすることによって理解がどんどん深まっていくことと思います慣れるまでのコツとしてアウトプットとインプットをしたいことが理解できていればあのマスターになるのかなと あ要するにループバックしたい内容っていうのを想像できないといいのかなと思います。パワーポイントの説明は以上となります。さて、ここまでで1時間にも及ぶ解説となってしまったのですが資料だけですとどうしても難しいところあると思っていますので非常に簡単ではありますがここからはトータルミックスを実際に見ていって どのように今まで解説してきたことを設定するかというのを紹介できればと思いますよいしょでは画面を一旦切り替えますずるずるずる。 画面がね、大きすぎて入りきらないんですよね。残念ながら。ギリギリ、ギリギリ入るという感じです。えー、さて、ではトータルミックスで、えー、そうですね。えー、ミックスビューとマトリックスビューの見方についてちょっとおさらいしてみましょうか。では、ここでは影響がないように。 A.78 をを選択しししててフェーダーダいじることとしてみましょう。今 a.78 を見ますと a.78 を選択してインプットチャンネルのフェーダー設定を眺める と,、えー、と全部無限になってオフになってるミュートになっているけれど a.78 の音だけ取り入れるという格好になっているみたいですね。 では、マトリックス表示でもそのようになっているか確認してみましょうか。えっと、a.78 横軸がアウトプットなので、そちらを見て、a.78 だけ数字が入っていれば、なってますね。00。で、他は全部ミュートになってたので、グレーになってると。では、えと、 先ほど解説しましたここの値を変えるとどうなるかというのをやってみますえクリックした状態で上下に動かすと、えー、フェーダーをいじる動作と同じになりますこれはステレオ化されてるので2つの値 L と R 両方とも連動して動きます試しに30とか設定しましょうか多分半分ぐらいになりますこの状態で 戻るるとフェーダーダが半分ぐらいになってるはずです。はいここのフェーダーが変わったのが分かりますでしょうか同じようにじゃあ a.78 から受け取る音を a.56 も増やしてみることとしましょうそうすると先ほどのマトリックス上で有効な値は 5 6と7 8のとのころに数字が入っているはずです。はい先ほど1箇所しかなかった部分で56が00になっていることから設定されたことが分かりますクリックすることでミュートにすることができます戻ってみるとフェーダーは多分全部元に戻っているということですねこのように使い倒すことができます では、えー、あとはそうですね、えっ、ー、と、ここから簡単にできそうなことは、えー、サウンドレコード、BGM と、えー、ナレーションを録音する例について紹介してみたいと思います。いけるかな、えー、うまくいかなかったら、えーと、ごめんなさいって感じなんですけれども、えー これは Windows のボイスレコーダーというアプリです。ボイスレコーダーは Windows で設定されている標準の入力を、えー、録音してくれるアプリです、えー。今は AN12、つまり私のこのマイクが録音されるようになっています。では本当にそうなっているか確認します。まずトータルミックス上で AN12 を選択。えー あこれはごめんなさい。<笑> N12 を選択する必要はないですねあの。インプットの設定をしたいだけなので。<笑>インプットでえステレオ化してあります。で、これを録音してみると。あああ、今日は晴天なり。あああ、今日は晴天なり。録音されてますね。ここに BGM を足してみたいと思います。 bgm を再生するアプリ、音楽再生アプリで、今、設定を中を開きますと、オーディオの再生先が、ちょっとたくさんあるって分かりにくくて、画面も小さくて申し訳ないんですけれども、a. の3、4に音が流れるように、サウンドデバイス、サウンドプレイヤーの設定がしてあります。これを再生すると、 皆様には聞こえておりませんが A. の34のメーターが触れておりますソフトウェアプレイバック34が出力しているということですね実は私の本34はこの音を受け取るようになっているので私の耳は聞こえています では、AN12 を選択して、この音を取り込むという設定になっていますね。もうちょっとさっき設定したので、取り込むようになっちゃってましたけれども、え逆に他の音は入ってほしくないのでえ、閉じるようにしときましょうか。これによってえハ、ハードウェアアウトプットですね。 ここを選択して A. のサイン用と AN12 を受け取るという状態になっていますさらにこれは実際に AN12 出力要するに AN12 って XLR のスピーカーになるんですけれどもそうではなくてあたかも AN12 のインプットのように扱いたいんだという状況ですここにループバックを やってあげると。あ、はい。これで無事に音に反応して、あの、音が鳴ってるという感じですね。もう一回録音してみましょう。今度はメーターが触れているので大丈夫だと思いますよ。あ、あ、あ、本日は晴天なり。本日は晴天なり。例えば、この状態で A. の入力の ボリュームフェーダーをいじってあげるとボリュームがちょっとずつ小さくなっていきます今ボリュームは0になったので BGM が入っていないはず徐々に上げて戻していくと BGM が混ざった音が録音されてくるはずこれはテストですはい一旦 BGM を止めて再生してみましょうボイスレコーダーは Windows の, 標 準, の標準設定しているアウトプットに流れてきますので私の場合は pH34 が触れるということになりますね。よいしょあああ、本日は晴天なり、本日は晴天なり。例えばこの状態で a. の入力のボリュームフェーダーをいじってあげると。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 いつも使っているオーディオプレイヤーと簡単なボイスレコーダーだけでもあたかも DAW を使った録音のような高度なことが実現できてしまいます。例えば Discord のアウトプットをループバックして録音してやるなどが考えられますね。今日紹介した内容以外にも トータルミックスならではのリバーブをかけるとかそういった機能もありますがこちらは代理店の YouTube などを参照していただければと思いますえ長丁場になりましたがこの動画がえ皆様の役に立てれば幸いですこの点がよくわからなかったとかそういった点ありましたらコメントに書いていただければわかる範囲で対応させていただきたいなと思っています えー、知説ですが、ありがとうございました。